まだ生きてるってことは遅れずに済んだよやはり長生きはしてみるもんじゃぜまさかすまぬ綱ナで姫二人を回復する雷影、水影少しの間時間稼ぎを頼む。 この程度の術なら吸い取るまでもライギャップさ気を割って入るタイミングがないぜ。お前たちは俺と一緒にもう一人。はい 前になっタオレチマンだろう。ろ今回はペインの時とは違うさあ俺も回復を頼むってばよ。死身であってもまだ消えるわけにはいかねえ。ここで俺も。守るだけのものじゃないんじゃぜ。ライトンの瞬身に行とんとけにくい男は好きなんだ。 あなたは遠慮したいわね。わしのスピードでも。もっとスピードガードを崩すパワーお勢なら俺だってここでマだろ砂と岩の二重防壁か。これもなかなかだ。 待てしつこいなよしわかった俺の術 カ軽ーパンチだ。あなた、人は知ってる。そうちに俺を。引のジなると わしはな今がお前たちと共に戦い前と違う感情を感じ取る。とざとも連合として一つとなり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世に必ず蹴りをつける。それがこれまでの憎しみの呪いを止める第一歩となり、信してわしらに任せろ。じゃからあっちのマダラはお前に任せる。 この戦争の終わりを意味する。あたしたちはこの戦場でお前を守る。だからこの言葉を預ける。勝つぞ岩のゴーレムだ獣樹界降臨 あれはおじいさまの風影わかっているなんだなんて規模なの一瞬で盛りゆくかじかいまでかぶとめ皆そう言う。 その強さを聞いた者は陸道仙人と同じく待てこの野郎<音声><音声><音声>水影水と。<音声> ンン限界剥離の術何がやはり。 あそこか<笑>踏み込みがまだ浅いあれは巨大おカメのそこの医療忍術まずはお前から叩く正体の医療違うその女が。 千住柱間の子孫だから千子柱間と比べれば取るに足らぬ術だ黙とも使えず柱間の足元にも及ばない医療忍術そして何よりなどなおさらだぐちゃぐちゃと偉そうに言わせておけば 韻を使わぬ初代に比べれば大したことはないってのは違うが単純な力などではない火の意志柱間が死んで残したその意志とやらで俺に勝てると干されたものを突き動かし力を表す 私の作った医療忍術もその医師から生まれ医療忍者と第2項医療忍者は決して最前線に立ってはならない第3項医療忍者は決してはもう一つある第4項忍法薬王の術戦えるってことだ花粉は陣遁 ん, んで消し飛んだが。 医療忍者が一人増えたところでスピードはないか下行くぞカミストースイトン、スイジンツー、スイトン、スイジンだが。 お前が出しゃばり死ねば他の影も終わりだぞ柱もお前が何を残したかは知らんがこの程度お前には遠く及ばんお前が死んで残ったものは俺にへばりつく細胞の生命力でしかないお前は死んでいるだから。 これ以上憎しみをばらまかないでそばくそボタイゾウ柱間が使っていた木遁分身だよくできていてなかつて敵とこれで他の影も終わりだな マダラを舐めたら次はドイツにするかな<音声><音声><音声>なぜお前が動ける これが第四項のお前の術の能力というわけかやルるかわしの術ならやれるよーし忍術は通用しない俺をやるなら直に殴り倒し封印するしかないと分かるかあれは柱間の顔をお前らに見せつけたくなってなお前ら 黙遁分身で私たち5人を出し抜いたことには変わりはないが味方をそれだけあなたの強さを認めてあげてるってことですからあなたは内浜だらですさて一つ質問をする。 そいつら分身がスサノオをつあえてみろそいつらがスサノオを使う使わないどちらう使う いカバーし互いをに連携を取るわしらはごかげじゃ 岡部さんが出始めたスサノーを岩の術でで止めて雷影まら。 おかげの端くれなら最後の言葉はその肩書きに恥じぬもと誓ったんじゃぜそれにもう一つわしらは忍びの者全員から預かることを無駄にするな<音楽>姫もっとじゃバれなくても無理の術だ オーを出していた分俺には物理攻撃しか効かんと言ったはずだ陣遁で分身を消しつつ陽動を仕掛け砂が嫌なら術の吸収そうなれば封印する時間は十分じゃぜ見たかこれがうち浜田らも全力で答えよう<笑> 完成体すさのここれがホンデ下物のチャクラが安定したグッを止められるのは唯一。 柱間だけと言ったはずだだが奴はもういないなぜなら<笑>俺一人分なら地図を書き直す範囲が狭くて済みそうだからな そんなことよりもう終わりかわしらはまだ道に迷うてばかりじゃが今やっと見このスサノオは破壊そのものその人たちは死んだ万象を砕く力を土神様残念だけど。 までのようですどういうことだったのかえ何なんです佐野が江戸天聖が解放されたということだななんだとカ兜はまださ 誰でもよい誰であろうとしのぎ世界を守った英雄じゃ覚悟したまだじゃ消える前に一発食らわせスイート大丈夫白号の術が切れたか 今のは完全に意識を失っていたはずじゃあったなチャクラをもらったかちょっとむかけていたマダラのチャクラがしっかりと体にへばりついている江戸天聖とは死者を口寄せする術だがただ一つリスクがある解除できるということだ契約を解除だとそうなってまさか にっておけこんなこんなことってこの程度なのかさてスサノオ完成隊あれを一度目にした者は死ぬと言われている邪魔が入って凶がそがれたそろそろキュービーを取りに行ってもいいここは安心してわしらに任せろうわ 醜 い, いな。